おめでとうございます。実行委員の皆様も、今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。えー、じゃあラスト、よさこいソーラン祭りの、ソードリーの曲を踊らせていただきたいと思います。気をつける。ね。つい。 温かい拍手ありがとうございます。オービリンさんによる力強い演舞でした。オーさん。